です。今日はね、あのー、H. S. T. T. V. 来週だから第22回かな。うん、えー、2二回のナレーションを取りまーす。えー、えー、もう<音声>準備じゃー、めんどくせー。えーん、わざわざ何やってんの、あの説明とかはしないよ。うん、知ってる。 スマホマイ構造してますこいつ。ちなみに何なんソフトは何で撮るんですか？ああサウンドプロ。うん。うん、ああじゃあサウンドプロってなんだスタジオワンだよ。サウンドプロ。俺今さらっと言ったけど何？さらっと言ったけど何？検索検索。<笑>ということで前回の続きになります。ままずはすすきの駅。二面二線の島式ホーム、札幌市の歓楽街、私服員像私たちにはおなじみの場所。 ススキの次は大通り札幌の地下鉄ああいや地下鉄ってすごい言いにくいよねああそれは分からなくない札尊自動車場札尊自動車庁っんはい来ました<笑>一面二線の島式ホームかつては二番線が校舎専用ホーム一番線のみが乗車可能という、えー、じゃあじゃあ本番いきますね 誰？<笑>早速 LINE の数字<笑><笑>ローンボタンポチッて押した瞬間に来たね<笑>センスあるわ<笑>じゃあ改めて、はい、札幌駅で乗り換える場合はこの黄色い改札口ああ黄色い改札口あのさううあのさ、はい、いつもさ改札機をさ改札口って言っちゃいそうになるのてか言っちゃうの それはお前じゃないかこの方式の導入により負荷と6つっダメだカミカやねもういやいつもの音だけどさようなら大丈夫なんだけどさ今髪のノイズが入っちゃった気するいやまあ い, いやそれは全部ちょっと聞き直します 様だ。主要駅が続く区間を抜け北上します。次は北十二条。ああよし終わったー。ああこ終わったー。取らなきゃいけないの。あともう一つあるんです。オープニング。あ出た。そういつものあの D N A ブースで喋るやつ。 最後にそれ取っておしまいといきましょう、はい、HSTTV 第22回南北線の旅はまだまだ続きます土日か札幌駅巡り南北線編後編スタートです、うん、いい感じじゃないですか、うんうん、ちょっと短いかもしれないけど短いね<笑>どうしようすすきの大通り札幌と北海道で最もにぎわっている地区を通過し 北ニュージー今ハハハハハハハハハハハハハいハハハハーハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハも とということで、明日の日常」でしたあの今回ねナレーションを入れた「えー、j s t v 2 2回」なんですけれども、えー、今週土曜日に「あのシフクロウ TV」にて、えー、配信となりますので、えー、ぜひご視聴くださいナレーションねどうなったかあの、気になってくれる方きっといてくれると信じるんで「はい、で、えー、明日の日常」えー、また次ま、次第って言ってないわぁまた楽しみだなれしい またね、えー、またね、あのー、次あると思うんで、まあ、その時もこんなぐだぐだテンションでお送りします。それじゃあ皆様、ええー、いい夢見ろよって言ったら怒られそうなんで。たくった。うんうん。どうしよう。どうしよう。締めどうしよう。締め何 よ, いい夢見ろようーん。いや、結果的に。<笑>それじゃあ皆様、ええー、またいつか、さようなら。またいつか。